めっちゃやむ。聞いてよ、P 様。僕は今やむちゃんなんだよ。あいつもやむちゃんって説もあるそれな。まず夏すぎてやむ。太陽はキラキラピカピカ光ってさ、光属性極めちゃったのかキングオブリア充かよ。やむ。じゃなくて、僕、最近ちょっと大人気じゃん。そうだね、自意識過剰ちゃんだよ。だって、僕の声が届いたってことじゃん。 全国一千万人のヤミくんヤミちゃんたちが言えなかった言葉だよさすがリアムちゃん新時代のアイドル来てるでもそのせいか、最近どこ行っても見られてる気がするんだよ。こそこそ話されたりして。ああ、生きづらい世の中。けどせっかくの夏海とかプールとか花火とか、僕だって楽しみたい一緒に楽しむ相手はもちろんいない ってことで、P 様お願い僕に、めっちゃ最高の夏をちょうだいアイドルとして、ブレイクしたご褒美にもちろんタダで真っ青な海白い砂浜ママローっていうのとか、SNS でめっちゃ調べたし、ネット通販でいろいろ準備しちゃったしアイドルが歌えば、オタクはすぐ、ここが楽園って言うけど、 僕らアイドルは飛行機乗らないと楽園つけないのな。おかしいな。って、ふきゅでやってきたのにさすが海外。地元民マジ地元民。言葉わかんない物売より多い。わからなすぎてこれはやむ。助けてよ、P 様。ここで僕の言葉が通じるのは P 様と他のアイドルしかいないんだよ。バッチな僕を救って。え、他のアイドルと遊べって それはほら、僕オタクだし、友達作るの下手だし、他人との距離感よくわかんないし、ガチで。大体いいリアルにキヤホヤするのも、されるのも得意じゃないんだよ。見てわかる通り、友達はネットの海の民ばっかだよだからせめて P 様は、僕と仲良くしてほしい夏の海と太陽くらいの距離感、セット感で、仲良く仲良くしてほしい